2枚目のリーになりますはいいつも通り前乗りが4日間ぐらいに<笑>野球を入れましてあのなんですけども楽しすぎてあの2日間ぐらい延泊しました延泊、はい、なので2週間ぐらいに日、はい、本を離れていましたうーんなんだろうこの白のボンテージの衣装と言いますかなんか。 ちょっっとだけけレスラーっぽいんですけどなんか私的にはプロレスっぽいんですけど一応プロレスとして用意されたわけではないですけでもあの日に焼けててこれ結構最終最後の方に撮影したんですけどどんどん日に焼けちゃうので黒くなっていくのでフィッティングした時よりも色合いが変わってました今回はときちゃザヤさんの としてるえっと日本人です。もちろんそうですよね。<笑>日本人なんですけど、ハワイハワイ在住ですよね。ねはい、ハワイ永住したいです。したいんですけど、まだ並びは続けたいので、いつかずっとハンバーガー屋さんをやりたいので、ハワイ で, ワイでチーズバーガー屋さんをやりつつ。 日本にデカすぎにぎ来る感じであのピザ屋さんのバイトの途中に抜け出して彼の家に遊びに行ったりあのピザ持ってきて食べたりしますねあとはお決まりのダンスシーンも今回ダンスシーンが2チャットありましていつもより倍踊ってますうーんハマってることは何だろうえっとフォーカー 大丈夫？多分大丈夫です。あのー、大丈夫です。日本ではカジノはやらないんですけど、旅行行った時にちょっとカジノやったりするんですけど、結構ダンスシーン良かったねって言われることも多いので、これからもダンスシーンは極めていきたいと思います。すセンタイのチョコは作ったことないです。ね、な<笑>えーって言ったで誰か。<笑>あの友達の家で友達と作って、友チョコとか、その学生の時好きな人に。 一人で作ったことないですね<笑>絶対に買った方が美味しいと思いますね<笑>私は美味しさですね愛情よりは